ドモドミレナチャンネルです。ー早速ですが夏休み特別企画夫婦でクレーンゲーム対決します。はい、ーいやー<笑>何を何が始まるのって感じやろ。<笑>私今月いっぱいで仕事辞めようと思ってます。ななこちゃんなのでクレーンゲームでプロになって。 無理 や, やったことないよ<笑>でそのルールはですねえっ、ー、とどうしようか時間制限なしで、うん、1人3000円でどれだけ取れるか、うん、っていう感じにして対決でえっ、ー、と多い人が勝ち勝てる気しかせへんいや絶対私の方が勝つと思う、うん センスがあるもんないよねー<笑>えーっと大きいのが30点三十点うん中くらいのが10点あじゃあ大きいのが10点中くらいのが5点ちっちゃいのが1点とかにしようか、うん、それではじゃあ対決頑張ります<笑>せーの 高校な、私。よ、う、し、ん、何行く。<笑>これ、行きますか。まずヨッシーで行ってみ、よし、入れとく。これやな。<笑>最近、のちょっと変わってるけど。<笑> 横行ってすすここれは多分慎重でで結構みるか。そうです はこれ<笑>うーんでも た, いでもたい、うん、狙いはいいいいいはののうん、えー、でももこの間に入れたらいい、はい、チャレンジ。 す い, いしませんや。やめ、やめ。ら め, <笑><笑>め感じやもんな。高校ってどういう高校。えだからもう全部、友さんが三千使い切ってしまったら。ええー。うん、プーさん行こうじゃん。確かに、可愛い。 絶対重たいわ。 十点。わ、やば。<笑>なんだこの動画。やば。すごい。すごい。自分で、ね、も自分でもびっくりしてるよ。すごいな。<笑>ね。マ<笑>ジ。すごいすごい。<笑>え、だって三百円でやろこれ。うん。やば。三百円。どうする余裕です。もう余裕が生まれました。簡単にとってへんかった。簡単やな。<笑> 急に減らそうね<笑>これ行くんこれ行くん<笑>大物ばっかり行くね。ちょっと人がひっくり返す。<笑><笑>これ丸いからさ、難しそう。 丸<笑>いからさスルッて落ちるねんわ。 じゃ、ありかもしれない。い<笑><笑>あ、引っかかってるか、いい感じ。<笑>あ<っ><笑>あ、これやっぱ難しいねんわ。<笑>ね、欲しいけどな。それは置いといたのか。<笑> <笑>いや取れるかどうかわからんけどあっミニオンやんオおやりますか大物狙いいくねえよいしょっ 今度ははおおなないいこれれ大中小やからそうや、ね、小やな<笑>すごカッたやとっ<笑>簡単に取れやん。なあ<笑><笑> うまに積んどけるなうまやな<笑>シミチョココーンとフリッツ、それがいいお、選べんのこの勢いやったそば1個、地味に1個 でも確実に稼いでおります。非<笑>常食いっぱいです<笑>。これは欲しいね。これはでも絶対無理やろな大きさで。やる前から諦めたらあかん。<笑> 俺はこのタイプでプーさんを撮りましたっっ酔っ払い運転みたいになってます<笑>結構大きいなやっぱりアームが入るんちゃんスポーンって 突き刺さってるなて重たすぎた、やっぱり<笑>トム・ジェリー<笑>おっ、いい感じ 頭が重たいいいからなおあいいんちゃう俺頭頭頭めるよ頭あっちか、ね、手前くて首つりにしたらいい、ねね、え なななんでなのあいいいいいいいいいたたたわざってやるな多分な<笑><笑>もう奥の看板武者もない。 正直頭はいいいいいいよいいよ来たーああああつくこ<笑>そんなもんです今度こそ頭持っってひっくり返したい、ね、あと言う<笑><笑> の, 何あの何あ うん、そう。そこやと思う。腕に入れ。あしいけど、どうか。ちょっと浅いか。わかんねえ。あんていや、自分で決めて。<笑> あーうんはい、は い,、はい、う重 い, 重い滑るあー滑 る, あーがえる<笑>こっち側や。<笑> あっいき、うんえー、すぎた。 <笑>なきぎなそこんななな大物なかなか や, と500円やばい。 <笑>黄色を狙うんやろ黄色に当たったら傾くんちゃう台がほんまの黄色今ちょっと斜めあったらわかるってことうんえー、めっちゃムズーそりゃそうゃそんなもんよそうそう、うん 世の中の厳しさを思い知らされています相手納さんが取られへんかったと思うな、うん、もしこれが取れたら三十点、うん、はい頑張って参りましょう<笑>すごい軽いハサミでハサミー ボ, ーボタンを離すとハサミが止まる押してる間前に行る。 し押してる間前にゲランって来んねで、離したらそこで止まってどこに歯があるか見なあかんでこっちから見るどこあのシルバーの白と白の間のシルバ ー, ー, ー山おっ ななんんんゃそれ<笑>はい、はい、はい、明らかさんの勝ちそんなことないんちゃう友野さんはこれとこれと。 死にいっちゃった。いいはい。はい、<笑>車に置いときます<笑>セ。センスがあるもん。センスがあるもん。